本日参加の「参加のショーファミリ ー, サンサンー」ーリーは東京五輪温度に参加して「小金ね塾祭」を盛り上げようの呼びかけに集まった「小金ねショの子どもたちとその家族踊りの先生方総勢195名です。 見ながら練習してきました今日は友達親兄弟地域の方々が一つの小金賞ファミリーとなって楽しく踊ります対抗してくださるのは勝社長子ども会の皆様です勝社長子ども会対抗メンバーを紹介いたします小金南中学校1年 同じく小 金, 小金南中学校1年生の小金小学校5年小金小金小5年同じく5年同じく4年生の指導してくださっているのは橋本直子先生です。 それでは、小金賞ファミリーと燦燦温度参加グループの皆様よろしくお願いいたします。<笑> どうぞ。<音楽><音楽><音楽> I'm sorry.